こちらのコーナーをお届けします。天使の懺悔。 皆さんから届いたいろいろな懺悔を、私たちが代わりに読み上げて、許しをう超えたいと思います。うん、もちろんあおちゃんが懺悔に対して、判断をしてくれますよ。うん、うん、ということで、あおちゃんよろしくお願いします、うん。皆さん、よろしくお願いいたします。誰、誰、誰、私、許します。<笑><笑> 誰, 誰, 誰、誰、誰、許します。誰誰誰 そらちゃんじゃなかったっけやってくれるのそうそうそう。そらちゃんだったはずなんだけど。誰だろうう誰だろう。でもね、常に聖なる感じでって感じ、えー。そう。聖なる感じらしいら。聖 い, いの聖なる感じ。入り込んでもらったところでね、<笑>でえ い, えー、いろいろね読んでいきましょうか。<笑>大丈夫大丈夫？気の利いた返し頼むよ。<笑>大丈夫だそうだ、ね、なのでね。あのやっていきましょうか。<笑>はい。では、やっていきます。 な、うん、ペンネームメルビーさんから頂きましたありがとうございま す, います相談朝きちんと起きられない、うん、内容うん裁量裁量労 働, 労 働, 労働などをいいことに毎日朝毎日二度寝してしまいますそもそも夜そろそろ寝ようと思ってからスマホでゲームを始めて 2時間3時間過ぎてしまうという生活が悪いとは分かってはいるのですが好きな声優さんたちのためにもスマホゲームはやめられないし私は一体どうしたらいいのでしょうだってさうーんとちょっとよく分かってて<笑>めでまく読むねよったなんなんだよこれなんかーんコーナーとして成立しない寝るときに、うんうん、寝るときに何だ 寝るときに、時間時間時間がりつまりは<笑>つまり夜そろそろ寝よっかなと思って布団に入るけど、うん、スマホゲームやってたら2時間3時間過ぎてしまうから朝きちんと起きられないなるほどそれはよくないと分かってるけど好きな声優さんたちのためにスマホゲームやめられない私はどうしたらいいのでしょうこれはもういかんと分かっとるんやったらもうもう。 昼にゲームをする<笑>夜中はもうしないこと許されなかった、ね、夜中はしないこともうねあなたの体調が心配<笑><笑>そうそうですよ あ, のありがたいそれはもう好きな声優さんのゲームをしてくれるのはとてもありがたいですけれどもやっぱりねあなたがこうあの体調を崩されてはちょっと私たちもちょっと心苦しいだからお昼にゲームしましょう途中からキャラ思い出したでしょ お, <笑>お昼にやりましょうしかもこれさみんなさそらちゃんでやってくれる方が嬉しいんじゃないの<笑><笑> どいやー、はい、どんな声はいえー、ゆきみさんから頂きましたあ り, ありがとうございます相談推しがブレブレん内容好きな声優さんの出演が決まり原作を読んでアニメの放送を楽しみにしていましたそしていよいよアニメの放送が始まりテレビから「あーゆりしーの声がするーっと歓喜していた第1話くーちゃんの「お助けして」 に全てを持っていかれその虜にこんな悪償の私をお許しいただけるでしょうか許すに決まんいや 許, 許さない決まってるだろう<笑> 許, 許しますおよいおよいおい早すぎないもうねこれはいかったよ早すぎないもうこれ考える暇もない<笑>もう瞬間的ですねえどうやるの<笑> 許します。あ、まあ、あでもね、三十も可愛いからな、うん。箱押しなら許します。あそ、それでいこう、箱押しで。許します。みんな好きって言ってくれたら、もういいよ、それで。で仕方ないわね。誰でもいいよ。誰でもいいよ。<笑><笑><でも><笑>おさじさんだげやめていくもやめない。誰でもいい。誰でもやめないよ、これもっと。選手の誰もが好きなら、それでいい。うん、はい、みんな嬉しい。えー、<笑>というわけで、じゃあ、最後、最後いきます、最後。うん 和田さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。相談バンドって、うん、内容です、うん。自分たちの事情で女の子3人をバンドにすることになったのですが、うん、本人たちはどんな思いなのでしょうか。何かマイナスな気持ちはないですか。<笑>和田さん、和田さんそこにいらっしゃる。和田さん、和田さんいるでしょう。<笑>そこに。 バンドすることになりましたというかさ。自分たちの事情でバンドすることになったんだね。そうなんだね。そうだね。そうなんです。そうね。まあでもさ、あれだよね。我々ね、これね、三人でよく言ってることがあるよね。い<笑>くよ。ダンスじゃなくてよかった。<笑> 好きでよかっ た,、ね、でかったもうそこはもうすばらしいもういいよなんかさあの勝手なイメージだけどさ、うん、3人ともダンスできる気しなくない私ははででできききなななない。ゆるしはうん、できない。いる多分そんうううっっっ思ちょっとこれできる人のくたぶりだだ違違 だからな大先輩たちをね。ね、ダンサーね。そう本当ですよ。これこの時もよく老級部の話とかを、うん、リグイさんとかからも聞くんですけど、ねそうね、過酷なことしかい。ほ、うんことい<笑><ラフ>。来<笑>いや過酷とバーすは、まあね、個人的にね、個人的な、ね、感想なんですけど、大変そうだな。ってでも我々としては、まあ同じぐらい楽器を頑張りましょうということですね。バイナルアンサーでございます。えここで終了で。す 皆さんからのね、残業を読み上げていきましたが、はい、まあ、可愛いね、あの、そらちゃんとの予告と同じ感じになりましたかね。<笑>ななります。誰だったんでしょうね。う<笑>ねえー、誰だったんだ。ろうはい、ね、はい。あれはね、あれは誰だったんですね。また来るかなる、ね。皆さん、これからも皆さん正直に残業していきましょう<笑>、はい、ということで、はい。以上、天使の懺悔室のコーナーでした。はい